No. Hate. TV. あえーま、6月9日水曜日のね TV はじめあっかぶっちゃったいつものやつまあ<笑>いいんじゃないですか<笑>はい、はい、ええー、今日も実は6月はいあのー、いろんなスケジュールの都合により今日も6月なんですけどその代わりといってはなんですが、えー、豪華ゲストをお迎えしておりますええー、ヤン・ヨンソンさんです どうもはい、よろししくお願いします。前にも出ていただいて、えー、っと第45回かな。49回ですあ回かな、はい、あの出ていただいて、いろいろお話いただいてるんですけど、今日はあはテーマとしては、反差別規範とは何かということを、うん、これ、前回あの、ちょっと前振りで、えー、やりましたが、はい、あのそれで、そのお続きというかですね。うん えー、結構、なんか、勉強になる感じになるんじゃないですか、うん、今日は。そうですね。はい。<笑>はい。あの、多くの資料も用意したんでね、ぜひ、皆<笑>さん、よろしくお願いします、はいはい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。えー、ちょっと待って、安オさんのこれ消すね。ごめん失礼、かかっちゃったね。はい。はい。えっ、ー、と、では、えー、 テーマに行く前に、はい、あのー、今日もにとって、バカニュースからですね、<笑>はいえー、今日のバカニュースはですね、えー、1個だけなんですけど、う, ん、うーん、はい、これ。これね、僕先した。 安田さん知らなかった の, か僕が教えたの知らなかったのそうそうそう。はい、で、この防衛直前に野間さんから聞いて、慌ててこのニュースを、同じニュースを見たわけです。いや、情報あの、チェックしてないです、ね。いや、あの、拾ってるつもりなんですけどね。うん、拾ってるつもりなんですけど、僕のパソコンとかには入ってこなかった。入ってるから。<笑>そうですかね。いや、あの、はい、ものすごいくだらないニュースなんだけど、結構ちょっと、あの、でかい。ね かなと思っ て, て、でもね、これ大事な問題だと思います。これなんこの前日しか報道してないような感じなんだよね。うん、毎日ってなんか、ね、なんかバイラルサイトみたいなやつなんだけど、<笑>うんうんうん、あのー、新しい歌舞伎はね、二十九日と三十日 に,、はい、に新しい歌舞伎をやったんですが、えーえーえー、そこであのその中にその非常に人種差別的なセリフがあったと、うんうん、ええー、中国人お前らのせいでコロナみたいなそんな ことを言ったらしいんですけど、えー、えー、えー、えー、なんか親身にこのまま終わるんじゃないですかこんなのかね、そもそもね、<笑>その海老蔵も含めて周りのスタッフとか役者も含めてこれを問題視しなかったっていうところ自体がまず当然責められてしかるべきですよね。うん、よくこんな脚本を通したなということ、よくこれを演じたなということ、よくこんなセリフを堂々と上映。あの えあのなんだ演目として、ねうんえー、認めたのかっていうね。うん、周囲の人間も含めてこれ、責任は問われるべきですし、うんうんうんうん、それからこれ、海老蔵とかあるいは何かこの周りのスタッフがその後、何か言ってるんですかねやつまり反省であったり謝罪 で, であったり。こののそまま続報的なのもなもいし。ええ これだけなんじゃないですかなるほど、うん、問題視せずにこれが行われたということ、うん、それからその後も、うんえー、この問題視に気がつかなかったとすれば、さらに大きな問題ですからね。うん、っていうかね、あとね、うん歌舞伎の、歌舞伎までついに来たっていう感じを、そうですね、いろんなその日本、僕らの日本のことをヘイトネーションですね、はい、言ってきましたけど、えーあのまあ、歌舞伎までついに、えーえー、ヘイトスピーチ来たぞと、えー、これ結構末期的なんで。 ないですそうですねうう日本の芸能史を考える上でもこれ大事な問題だと思いますからね<笑>歌舞伎ってい う, っていうのを考えて、ね、たもの。<笑> もちろん、いやまあ、一応誤解なきことに言うと、うん、別に演劇の中で人種差別を描くということは別にオッケーなんですよ、うんうん、ただ批判的であれば、うんでうん、この人種差別がいかにくだらなくてっていうことをね、うん、やってるんであれば私は全然称賛しますけれど、うん、そうじゃないわけですよね、うん、そうそうそうそう。でもこれはね、歌舞まあ、今、野間さんは歌舞伎まで至ったとしたけど、うんあのー、笑いを取るためにやってる場面でしたよね、うん、おそらくはね。うん そう思いませんつまり爆買いをしてるとか、コロナを振りまいたのはお前らだろういや、なんだっけ、爆買いはしてるけどな、みたいな、そういうやりとりがあったっていう、明らかに笑いを取る場面で人種差別を肯定的に描いてしまっているということ、うんうん、笑いの中に収めているということ、うん、俺、昨今の例えばお笑い芸人が言ってるね、うん、口にしてる差別であったり、うん、偏見であったり、そうしたものとすごく僕は二重写しになって迫ってきますね。ねうん、だからやっぱり今日、これもね、その、うん、結局今日のテーマ 反差別規範とは何かっていうのをね、えええー、なぜやるかっていうと、こ, のこういうことが野放しになる理由っていうのは、はい、うんやっぱそうい う, うことだと思うんですよね。はい、だから、ええ、もう全然基準っていうか、こういうのはやっちゃ NG みたいな、ええ、あのそういう感覚がどこにもないわけでしょ。でその、その感覚っていうのは何なのかっていう、ええ、ことを。 まあ、前回やったのは DHC でしょ、曲、はい、実機問題、うん、それから自民党の、いろ、えーね、んな感じで作っただねという話、はい、それからこの YouTube のように差別動画が見たていう話、えー、どれもこれも、まあ、僕ら何回もやってるようなことですけど、あのー、ちょっと差別が溢れすぎじゃんっていう、す、う、べ、ん、てにおいて、やっぱり規範 みたいなもの全く確立してないのが、えーえー、原因なんだろうなと思わせるものがあって、えーえー、じゃあっていうことで、うんあのうん、反差別規範といえばギャン・ヨンソンを呼ぶしかないってい う, う,、ね、ていうことになりましただからこのの後ね DHC の続報を今からやるんですけどやっぱりあのその悪い例というかです、ねえー、そういうものになっちゃって 出ると思います、はいえー。DHC の続報としては、はいあね、先週ね、DHC が、ね、後ろはハテナついちゃいました。えーえー、というような<笑>あ状況です、えー。まず一つは、その茨城の下がますが協定事業を中止したと、はい。これはまあよかったなと。わも喜ばしいことですねういうっていう話しました、ね、毎て。 聞いてるなみたいなことを先週、そういう、なかな か, かやりましたねと、それで、多民族共生人権教育センター、ムン・ゴンさんが、はいそのまあ、各企業のね、えーえー、行動をそれなりに評価してっていうところから、はいまあ今日は録画なんで、はいえー、内実を言うと、それ、3日前なんですよね。うん <笑>その3日後に、あのー、今やってるんですけど、そ, その間にものすごいも、ねあのーね、うです、ね、われわれとすれば、その3日前には、うん、あよかったよね、いわば肯定的に捉えてう、これで包囲網が狭まってきているというニュアンスで、この場でも報じたという、うん、そういう流れがありました、ところが、うん、ってことですね。と、はいはい、ころがですね、今日これ、えー、古い順、6月2日、はい、その先週の収録の翌日ですよね。えーえー でということは、昨日、はい、今収録してる日付から、えー、昨日のニュースなんですけど、えーはいえー、イオンは、やっぱり取引するよ、うん。なぜなら、BHC は反省をしている。そういうことですね。<笑>えー、っ て, きてるわけじゃないか、うんうん、そうまあ、そもそも反省はしてないと思うし、<笑>うん、そもそも、あのーあ、社会からすると。うん、ちょっと待って、き、はい、同じようなの出しちゃおう。次、うん、これ。 でこれは今日、6月3日の新聞です。はいえー、左が沖縄タイムス。はいえー、県内流通5社、えー、DHC と取引続けます、はい。それから、えー、右は神奈川新聞、はいえー。松田氏がその協定をね、ね継続する。継続しますと。と、うん、いうニュースが立て続けに入ってきましてですね、先週の放送では、こういうことを言ってのかか、大田さん、あのー みんな話を、はい、こういうね、こういうふうに削除要請をし、えーえーえー、っていう話をしたばっかりなんだけど、はい、今こういう状況になってる、えーあの、どうなんですかこれ、だからね、それぞれ削除要請を出したり、うん、あるいは、えー、見直し取引の見直しを図ったり、うん、それから商品の撤去を含めた検討というものを行ってた。うん でそうしたところがあるいは DHC に質問書をぶつける、うんえー、これは取引先としてやってきたわけですよね、うん、ところが今になって反省をしているから取引を継続するだだだって今そういう流れになってる。うんうんうん なぜならば野間さんが冒頭で言ったけど、DH が反省してるから、うん、これ、結論から言いますよ、うん、知らねえよ、俺は。知らないですっていう話ですよね。つまり、DH のと、これ、大事なことなんだけど、うん、企業が社会的責任だって話はずっと我々もしてるわけですし、うん、社会的責任を果たすということはどういうことかってことをきちんと見せてほしいってことを言ったわけ。つまり、こいつら、ステークホルダー、企業のステークホルダーっていうのは、取引先ではないじゃんわけじゃない、うんうんうん、地域社会であったり、消費者であったり、うん、あるいは、もう言ってみれば、日本社会、世界が全体がステークホルダーなわけで、利害関係。 弊社っていうのは、うんえー、そこに向けて反省したのであれば、ねうん、反省を示すべきであると同時に、うん、彼らこれまでどれだけのことをしてきたのかっていうことですよ、うんうん、その差別の深刻性問題性っていうものを十分に考えてみれば。うんうんうん 僕はそこにきちんと、これからイランさんにお話してもらうんだけども、うん、まずあの差別機関にのっとった社会のやっぱ仕組み、仕方っていうものが当然あるわけで、うん。それからもう一つ、この企業がこれから何をすべきか、うん、何をしてはならないのか、うん、これはきちんとやっぱ課せらなければならないですよね。うん、それい 一, 一切すっ飛ばしたっていうか、無視した形で、うん、取引先に謝罪をしたから、あるいは取引先に反省を申し入れたか。うん、それだけで何事もなかったように、フェードアウトしてしまうっていうこと自体は絶対に避けなくならないと思うし、うん、これは企業の。方 方針をあの今回の決断というものを、DHC の決断とか、きあの自治体のせ決断というものを、うん、何んの一つ僕は肯定はできないですね、宮、う、根、ん、さんね、これあの、きょうのもういきなり核心に入る話、もょいてもらっていいんですけど、うう こ, これ、この DHC をめぐる動き、どういうふうにご覧になってますか。 話に な, らないです、ね<笑>えー、あのー、話にならないです。うんあのー、いやあ差別好きなんですかイオンはっていうことをですねうもうなんか取引を や, やめるっていうのはこうマストで、うん、むしろこんな差別企業とずっとひあの取引をして それで儲けたお金をどうするんだってことです。うんうんうんうん、あの、もう要するに差別する企業や差別する産業で、お金を儲けるということは奴隷で、うん、奴隷制度でお金を儲けてるのと同じなんですね。うんうんうん、ええ、あの、要するに黒人を奴隷にして、それでそのお金を儲ける。うん、それをそれは絶対許されないし、そこで儲けたお金とか、全部社会に還元して、むしろこう謝罪とか賠償に使うぐらいの話なんです。これは。うんうん、だから全くで、えー、あの。 DHC がなんか反省とか、まあ、正直、先ほど、まあ、知らねえよって言ったらもその通りですよ、別に、うん、反省なんかしてないししたとしてもど う, ど う, どうでもいい話だから本当に日本企業のこう、まあ、見本みたいなことやってますけれどもこう話にしかも、レアさんこれ、あれですよね、今回ねえ、あのーまあえー、例えばサントリーをね、ええー、中傷したとかいろんな問題があったのでメディアもみんな触れたけど。 今に始まった話じゃないですよね、つまりこれまで長きにわたって差別してきた、うん、つまり実際にそこでも被害が生じてるわけで、うん、社会に対してこの分どうしてくれるんだよっていう話ですよね、うん。って言ってのはその期間に儲けた金っていうものを全部還元しろっていうのは今委託された通り、うん、その確信はそこで要するにポイントは反省してるかどうか。 謝罪してるかどうか、どどううででもいいです。そうではなくて、うんうん、企業や、えー、と政治家が差別した時に問題考えなきゃいけないのは差別の社会的効果、うんうん、社会的悪影響をどういうふうにかあの取り戻すのかってことですね。うん、うんねつまりさ毎 差, 別をばらまい差別の種をばらまいってののと同じなんです。差別の種をばらまいたものを全部回収しなきゃいけない。うんうんうん、それをこうやってるのかどうか。 ってこと で, す、ねうん、で DHC はもうあの、まあ、結論はりますけど要するに差別 し, してそれをこう消しただけなので、うん、別に反省もしてないし、うん、差別 し, してそれを消してるけどネットには全部残ってるので。うん DHC がすべきは差別それは差別だと認めた上で反差別活動をやるべきで、うんうんうんうん、儲けたお金を全部反差別運動で看破すべきなんです当たり前ですけれども、うんう ん, うん、なんかそういうことをこう実際にやってるのかどうかですし、うんうん、DHC に差別に反対していない取引企業や、うんうん、行政が問題になる。はいええええ もう、あ、企業もそうですし、言、うん、ってしまえば、まあ、自治体も全然ダメですね。うんうんうん、あの、特に、やっぱ恐ろしいと思っているのは、D. H. C. と提携を結んでる自治体は。その非常時に協力するって言っていて、はいはい、これどういうことなのかってことです、ねうん。つまり、地震や、あるいは原発事故や、あるいはコロナウイルスでも、何でもいいで非常時に、差別企業と協、協定を結んでいるっていうことは。うんうんうん 別に外国人は別扱いしていいわけでしょ、ええ、朝鮮人が別にマスク配らなくていいとか、ええ、そういうことをやっている自治体ですって、自分がアピールしてると同じなんですよ、うんうんうん。だから、企業が、その DHC とこう提携を解消しまして、ちゃんちゃん、はい、終わり、ははーみたいな話になるわけない、うん、全くない、うんうんうんうん、だそういうことが、なんでわかんないんですか、日本人っていうことを言語化するときに、私が一生懸命口をずっぱく言ってるのが、そうですね。 じゃあ、その、今日ね、その反差別規範っていうのは、まあ、今のその、りゃんさんのお話。の、その元になるというかですね、はいえー。何が問題なのかっていうのは、非常にわかりやすく説明していただきましたよね。ええ、だけど、うん、その、論理の背景には、何があるのかっていうのを、今日を、はいえー。やりたいなと、はい、それで、まあ。あの、はっきり言って、難しい話では、全然。 ないいいいっっててうか、か非常にわかりやすいっていうか、まあ、僕ら、うん、僕とか安田さんがあの常日頃言ってるようなことをその別の言葉であの論理立てて体系立ててくださってるっていうようにも感じるんですよね。つまりその当事者が、えー、かわいそうとかいうことではなく社会的正義のために反差別をやんなければいけないというのカウンター的な運動の。 あの基本的なコンセプトと、ねええ、して共有されてもいいけど、ええ、でもやっぱりすごくマイナーだなと、うん。ええー、いまだに、ね、だかそういうことは思うので。な、は、ん、い、か今日はその、レアンさんに、うん、その、じゃ、改めてね、うん、ハンサル規範というのは。一体どういうものなんですかって、はい。はい、そうですね。ちょっとあの、聞きたいなと、いうふうに、はいえー、思いま す, います、はい。あの、何から出しましょうか。そうですね。ねあのー、それからで、お願いします。はい あのー、今あまあおっしゃられた反差別批判。 うんうん、っていうのは確かに今言われた通り、めちゃくちゃゃく簡とおりむしろ小学校とか中学校とか子供の方がよくわかる話かもしれない、うんうん、逆にこうおっさん、まあ、いわゆるおっさ ん,、まあ、おっさんですよ、ね、だからわをわからないかもしれないだから、うん、いくら頭が良くてもわからない人もいるていかわからない人が多い反面、うんうんうん、別に勉強ができなかったりあるいは別に学校とか行けない人でも別にむしろ正義感がある人はもう簡単にわかるような話です、ね。うん 俺さいつも学者の悪口を言う言うじゃんだからそういう話に、うん、か勉強した人ほどなんかそのストレートにできないみたいな現象があるってそういうようなことですよね。まあそうですねあああの、うんまああのまさっきその自己紹介忘れたんですけど本書いてましてまあ一番新しい本これ「はい、マシくま新社レイスムとは何か」って本書いてるんで、はい、ぜひまあお願いはいはい、いたしますから。 まあこの本大体私が言ってることはこの本と、うん、あとはその一番最初に書いたその影処方から書いている日本型ヘイトスピーチは何か、うんうんうんうん、この二冊読んでいただければ、はい、まあ大体言ってることわかるんですけれど、はいはい、まあなんて言うんでしょうあのー、今言われたようにその。うん そうです。だから大学の先生とか、まあ、はっきり言えば反差別規範とか何も分かってない人たくさんいますゴ、うん、ゴロゴロいます。むしろ差別の研究をしている人とかあるいは BLM が大事とかね、うん、ブラック・ライブズ・マターを日本でも連帯しようとか言ってる人も反差別規範全然分からない、うん、むしろ一橋大学にいるマンキューソっていうその差別教員と全然戦おうとしないような人がゴロゴロいるので、うん、むしろなんていうかな頭を一旦こうリセットして難しいと思わないで。うん 要するに、差別をどうしたら戦えるのかって観点から一番重要な原理は何かということを考えて、うんうんうん、今からそれ何かって、はい、そ, もそもそもなぜその差別に反対するのかってい う,、はい、いうところですよね。そうですね。要するにそのじゃあ皆さんその差別になんで反対するんですかと言ったときに大体まあ、あのー、大きく日本では2つだと思うんです。うんうん 被害者が傷ついてるじゃない。マイノリティに気づいてるからやめましょう。うん、被害者。マイノリティ。で、2番目は歴史。うんうん、つまり、まあ、まあ、朝鮮人差別だったり、中国人差別だったりしたら、いやいや、日本ってのは過去に朝鮮とか、うんまあ、中国とか台湾、えーまあ、アジアを侵略したい植民支配があったからじゃないか。か、ええええ。そういうことを、だから朝鮮人が出てけとかいうのは植民支配の歴史を知らないからだみたいな言い方。うんうんうん、でも支配と支配の関係だと。 被害者マイノリティ歴史というキーワードを一旦捨ててもらいます、うんうん、一旦捨ててもらって3番目の社会正義からつまり社会正義に反するからダメなんだってい う, こうシンプルな論理でどれだけ差別に反対できるかっていうトレーニングをしてもらいますでなぜなのかっていうとさっきあのタミカ・マロリーさんの写真出しましたけれど日本以外のまあアメリカとかヨーロッパとかあるいは第三世界の反差別運動や社会運動、まあ、もっと言うと階級闘争って言ってもいいですけども。 全然、やっぱり正義感が違う。でうんうん、今日ちょっと放映できませんけど、うんうん、ぜひこれあのインターネットでテレビで見てほしいんですけど、うん、やっぱりそのブラック・ライズ・マターとかのこう活動家が言っているその演説やしゃべり方っていうのは本当にこうすごいこう震え立つようなやっぱ正義感だし何、うんうん、ていうのかな、まあ、要するに黒人が差別に反対するのはいいけれど、ええ、こう暴動はだめだよねみたい な, なんか言い方に対して、うんうん、そういうことい全然関係ないんだってことをこう全身の。 感情でででこうう示したりで理理路然というわけですよね、うん。なんかそういうこうなんていうかなこう圧倒的な正義感が違うんですよ。まあちょっとこれは今日放映できないんですけど、えー、ーまあちょっと見てほしい。うん、でそれをこう考えるためにちょっと次の、えー、と先ほどのスライドで、はい、あの被害者と歴史っていう言葉に頼らないで差別に反対 し,、うんはい、してほしい。でこれは断っておきますけれど私は被害者とマイノリティと歴史が大事 じゃなないい。とは言ってないむしろ逆で、うんうんうんうん、大事だからこそ3番の社会正義で差別にその前でこの被害者と歴史とマイノリティに頼らないで差別を止めるっていう正義感がないと、うんうん、マイノリティも被害者も歴史も、えー、尊重できないでしょだからヘイトスピーチを食い止められなかったんですよ日本の反差別運動はって言いたいですねで次のじゃあ、はい、スライド見ていきます、はい、あこれで切えてやればかいらい、はい。便利ですね、はいはい、えっ、ー、とまあ 私、あのこの本で日本型反差別って名付けちゃいましたけれども、うん、例えば反差別って何でしょうで皆さんは例えばその被害者の権利を守ることだと、うん。当事者の寄り添うのは反差別だって思うと思うんです、うん、これ1番、うん、で2番目は加害者の差別を止めることです、うん、差別行為を禁止するのは反差別だと、うんうん、で日本の多くの方は1に例え賛同できても、うん、2に賛同できる人はかなり少ないんじゃないかと思っていて、うんうんうん、これです、うん、日本型反差別というのは、うん えー、とこれか、はいあのー、差別行為の禁止がないままに被害者に寄り添おうとする、うんうんうんうん、加害者の差別する自由を守る限りでしか、うん、差別され被害者の人権を守ろうとしない日本の反差別こそ、うん、日本で反差別規範えレースム規範形成を妨げ日本人イコール日系日本人と国民人種の癒着を切り離す影響である。これですだからうん 被害者と歴史とマイノリティって言葉に頼りながらなぜか差別の加害行為は止めようとしない、うんうんうんうん、差別禁止っていうのはちょっとこうなんか言論の自由とか、ま、あのなんか、ま、守られないからダメだよね、うんうんうん、みたいなだから歴史とむしろ教育とか相互交流とか大事よ、うんうん、みたいなそういう言い方は全然ダメだってことを言いたいって、うんうんえー、じゃあ反差別規範って何ですかっていうと、はい、あの重視してるのは3つのポイントで、うん 差別の加害行為を止める、はい、で、キーワードは差別する自由を全部否定するってことです。うんうんうん、差別する自由は否定する、うん、で、これはあの社会とか人類のお約束だっていうことなんですね。うんうんうんうん、で、それから2番目に物差しであると、うん、で、これはつまり、社会のによる定義で要するに、何が差別で何が差別でないのか、うん、差別と区別に区別をつけるような判別基準になるもの。うんうん で3番目が共通言語これも重要で、うん、マイノリティであろうとマジョリティであろうと誰であろうと、うん、あるいは右翼であろうと左翼であろうと誰であろうと人類共通の規範となるようなもの、うんうんうん、まあですねつまり加害行為を止める判別基準で共通言語になるでこれが日本にないんですねだから実はこの話 多分、ね、差別に本当に戦おうとしている人はピンとくる話なんだけれど、うんうん、差別と戦わない人は全然わからない話、うんうんまあ、頭がよくてもわからない、あのー、僕なんかねそいつもほら、うんあのー、寄り添い禁止寄り添い禁 止, 止、うん、ってみんなに嫌われてるじゃんだ、うん、それでティアンさんもさっき言ったけどその寄り添いを否定するんではないけども、うん、っていうことでそうそうそう要はバランスの問題っていうか、うんうんうんうん、一方に著しく アンバランスになってるっていうふうな状況っていうふうに見ていいんですかね。あ、うんうん、あのまあ、ババランスというよりはいやむしろそのじゃあまあ言ってしまえさっきのそのタミカ・マロニさんの演説とか、はい、BLM ではやっぱりこう被害者に正義をっていう感じだと思うんです、うん、だから被害者に寄り添うという被害者に正義って、うん、言ってしまう例えばまあ 少しし脱線しますけど、例えばジョージ・フロイドさんの、うんえー、遺族の方は、はい、そっとしておいてくれてやっぱりちょっとそういう報道出るじゃないですか、うんうん、あるいは別にロドニーキング事件 の, あの被害者、はい、遺族だって同じようなことを言うわけで、うん、やっぱり。うん 被害者とか被 害, 被害の中心にいればいるほど差別に反対するってむっちゃくちゃ難しいで、えーえー、そうですね。だけれども、ね、逆にだからこそ周りの人が一緒になって、うん、被害者に正義をってずっと言い続けることがすごい大事だと思うんですよね。 ウィシュマさんっていうスリランカ出身の女性が、はいはい、その入管収容施設で、うん、その殺された事件がありましたよね。うんうんうん、あのうこの事件がその 例, 外的例外的に日本大使の社会問題になって入管法改正案が、まあ、あのおじゃになったっていうのは、うん、これは素晴らしい快挙だと思いますが、うん、しかしやっぱりこう行動がやっぱりこう気になるのはなんかウィシュマさんがいかにかわいそうな人かみたいな感じになって殺した犯人。 三、うんうん、島さんを死なせて殺した、うんそのまあ、入管職員をばいて、うんうんうんまあ、監獄にぶつ込みましょうっていうことを言う人はほとんどいないわけですよ、うんうんうん、でこれなんですよね。うん、だからこう、うんえー、とこれが被害者をだい、うん、あの寄り添うってことだと思うんですよ、えー、被害者に寄り添うというならば被害者に、えーまあ、加害行為加害責任をちゃんと取って、うん、その正義をあの差別禁止規範を作って重要なのがルールです。うん 差別禁止のルールを作って、うんうん、ルールを確立して差別だとすればこれ絶対にだめだっていう規範を作るから、うん、再発防止につながるわけです、うんうん。そうではなくて被害者のことを思いましょうやっぱり こ, うこぼれてるマイノリティとか、うん、こうみこう私たちが見えなかったマイノリティとか自分たちのせ内なる偏見と戦いましょうみたいなこうというのが日本型反差別で絶対にそれは差別を止めることはできない。うん、結局その差別をどういうふうに理解しているかみたいな問題に。 そうです。すきま私も、ね そ, ねね、そ, そんなにね、うん、今その同情って話でてたじゃない、うん、ってやっぱり大事な話だと思っててかわいそうだ本当、えー、悲惨な目に遭ってる同情する、うん、もちろん僕はちょっと気持ちあるし同情って悪いことじゃないと思うんだけども同じ気持ちに立つっていう意味においてはただ例えば被害者が美しければ美しいほど物語として成立するわけだけども、うん、被害者って何にも美しいわけに限ったことではないわけじゃないい、うん、いろろんんなな人人がが。るわけで、うん、で, でどんな人であろうが 例えば世間的な基本からね、うん、悪いことしたとか、泥棒したとか、うん、いろんな悪いことしたって呼ばれてる人であろうが、あるいは女性であろうが、男性であろうが、うん、どんな性別であろうが、うん、誰もが被害者として位置づけられた場合に、うん、きちんとその立場に立って、正義の声を上げることができるかって、と, やっぱりとっても大事だと思うんですよね。うんうんうんあの まあこういう形とあるかもしれないけど、絵に描いたように、やっぱり美しい人だと僕思ってるわけです一生懸命日本語の勉強をし、うんうんうんうん、そして日本のためを思ってっていう文脈でよく語られるじゃない、うんうんうんうん でそれ自体はその通りかもしれないけども、うん、しかしそうでない入管の非収容者なんているわけですよって、うん、暴れたり大声を上げたり、うん、僕それは当然の権利だと思ってる、うん、とか強い権利主張をすると美しい物語が出てこないから、うん、おそらくこうした運動に発展しないこともあると思うんですよね、うんうん、だからこそここは梁さんが言うねこの差別規範っていうものをこれを明確にしておく必要は僕は今 の, あのまさにそのとりでだからやっぱりそうだからやっぱりこれが被害者マイノリティ歴史に頼りすぎるってことが だからやっぱり加害者をちゃんと止めて社会正義をちゃんと作るその中で被害者をエンパワーメントしていくってこと、うんうんうん、やっぱりその差別っていうものをどういうふうに理解するかっていうかその差別とは何なのかみたいなところをはっきりとやっぱりこう認識しとかないとダメですよね。うんあの ちょっとあのどういうふうに説明するかっていろいろ苦労したんですけども、うん、とりあえず今主体モデルから効果モデルに変えましょうって言っておきます。うん、で日本型反差別って主体モデルだと思うんです、うんうん、どういうことかっていうと問題の焦点が個人の内面に行く、うんまあ、つまり意識だから例えば差別の原因なんかはその差別的意識とか偏見が問題でみたいな話になってくるんですけど、うん、こう効果モデルに変えましょうと、うん、正直意識なんかどうでもいいです。うん 死体面ななんんんかかどどううでででももよくて、偏見なんかどうでもいいんです、うん。ただ客観的行動の効果だけが問題なんです。うん、そ, うそういうふうに考えると差別の原因や定義や方法はガラッと変わってくるんですね、うん、で例えば差別は何で起こるのか原因を見るとまあ主体モデルは基本的に差別意識や偏見がダメなんだだから教育が大事なみたいな話になるでも効果モデルから考えると偏見があろうとなかろうと差別する時はするししない時はしないので、うんうんうん、じゃあどういうふうに差別行動が起きるのか って考えたときに、差別行動を可能にする社会的効果あるよね、うん、逆に妨害する効果あるよね、差別アクセルと反差別ブレーキの対抗関係から見ましょうねっていうことになる、うん、それから差別の定義も、その主体モデルだと結局、いや、自分は差別だと思ってないけれど、その、まあ、あの差別あ、あれですね、えっ、ー、と、あっ、ちょっと、あっ、詐欺か説明しますまあだからそうそう、あのー、えっ、ー、とね、ちょっと、あ だからマイノリティもそのが結局差別だと思っているもの例えばだからその、まあ、日本人だとこれは差別だと思わない け,、うんうん、思わないけれど、まあ、朝鮮人からすると、まあ、例えばニンニク臭いっていうのは嫌、うんうん、だから、まあ、それ差別だじゃあ差別なのみたいな、うんうんうん、そうじゃない。そうじゃなくてどう思うかどうでもよくて別に朝鮮人が朝鮮人差別だと思わないって言ってもそれ差別だってことはあり得る、ね。うんうんうん じゃ、結局客観的な行為の効果を見なきゃいけなくて、うんうん、まあざっくり言うとグループに対する不平等な効果を、えー、差別と定義することができます。うんうんうん、で、3番目にじゃあどういう風うに差別をなくすのかっていうと、主体モデルだと主体を変えなきゃいけないって話になって、うん、意識を変えようとだから、教育や相互理解や交流が大事って話になるんです。ね。 だ か, ら被害者だから被害者のリアルを知らせるのが大事で、うん、マイノリティを知らせるのが大事で、うん、と言ってもマイノリティの中にマイノリティいるから私たちが知らない語れないマイノリティを語るのが大事みたいな話になる効果モデルはそういう話と、まあ、そういう話の手前で行動をじゃ変えさせましょうってことになる、うんうん、でこれが威力を発揮するのは確信犯や愉快犯の差別をどう止めるかって話なんですね。さっき説明したので、で、まあ、要するに意識はどうでもいい。 とということですね。うん、であとはそのえっ、ー、と効果モデルで重要なのはそのアクセル効果とブレーキ効果の対抗関係から見ましょうということで、うん、例えばまあこのえっ、ー、とまあこれはあのこの新書の、はいはい、引用しますけどす、ね、まあこれ古典ですねさあの、うん、人種隔離が行われていた1930年のラあのアメリカで、うん、ラピエールってあのまあ あの白人の研究者が中国人2名と3人で2年間旅行して、うんえー、と66個のホテルと184のレストランを使って、うん、1軒も一件除いて全部利用断られなかった、うん、人種隔離があったのに、うん、でも後で郵送アンケートすると回答の9割は、えー、中国人客は断るかもしれないと答えた、うん、重要なのは白人男性といると大丈夫だけれどアンケートすると断られるみたいな。うんうん これはつまりここで言いたいのはその差別偏見からその偏見があったとしてもその差別が実際に起こるかどうかはわかりませんよってことですね、うん、ここです一方には法律と良心とがあり他方ではその慣習と偏見があるというはっきりした葛藤が存在する場合は差別は主として潜在的で間接的な仕方で行われ当悪をもたらすような対面状況にいたら本来 えー、差別行われる。これあの、うんうん、オールポートさんっていうあのラピエルの研究を使って、うんうんうん、オー ル, ルポートさ ん, は、うんうんうん、さらにそれをこ う,、うんうんうん、まあ分析したものでこのアクセル効果とブレーキ効果の対抗関係で差別を見るって話、うんうん。だから、うんうん、主体モデルからするとそのむしろその差別してないけれども潜在的にあの差別があるから差別が効果に。 行動に表れないかもしれないけどもやっぱだめだよねみたいな話になるんだけれどその話はまあ差別止めて考えればいいんじゃないか、はい、差別止めながら考えればいいのに、うん、日本の場合は差別止めるって話は抜きになってる、うんですだから、ね、最近流行ってるマイクロアグレッション論みたいなところも、はい、そこはちょっと気をつけた方がいいと思っていて、うん、差別禁止が行われた後でマイクロアグレッションって問題になってるのに日本の場合は差別の禁止がされない状況の中でマイクロアグレッションだけ問題になってると思うんですねだ えー、とヘイトのピラミッドでい う, ん う, ん う, んうんうん、だから主体モデルからするとこのヘイトのピラミッドを崩すにはむしろ1と2がすごい大事で、うん、3から4はむしろ止められないみたいな話になるんですよ。うんうんうん、でも効果モデルからすると1か2はどうでもよくて、うん、むしろ 3, 3人上がるものをどうするかっていうふうにして反差別ブレーキをどう作るか。 まあ、言ってしまえばさその大学の先生とか研究者からすると嫌われる議論で、うん、当たり前じゃないですか。うん、でもこのたりで、これヨーロッパアメリカでは後で話しますけれども、うん、その第二次世界大戦後公民権運動や、うん えー、反ナチ運動やあるいは反植民主義闘争によってレースが禁止されているので、うん、基本的には解決した問題になっていて、うんうん、で差別禁止法もあるし、うん、だから差別も反対するだから差別禁止法もあるし差別を止めるけれどもそれでこぼれ落ちる問題どうするかって話で、うん、マイクロアグレッションとかね、うん、そういう問題になるんだけど日本の研究者大そういうのばっかり大好きで、うん、その基本的なその反差別ブレーキがないよみたいな話は言わない、うんうん、本当に問題だと思います。で、う、は、ん、うん、あまあちょっとで次いきますね。で まあ、このだから、差別アクセルと反差別ブレーキというのは、ああ反差別ブレーキというのは、つまりあの差別する自由を奪い取る効果、今回の DHC がえ追い込まれたのは、グッドジョブですよ、みんながんばまあ頑張ったと思います、やっぱりその DHC が本当はその差別する気満々でやってたのに、やっぱりこう結局取引先イオンとかにいろいろちょっと こ, これちょっと問題ですみたいなことを言われて、 まあ、搾取したわけで、これはいい、うん、だけれども、これ、もっとやんなきゃいけない、まあな結局その企業とか行政から直接的に問い合わせられたり、問題だと思いますって言われるというとこと、結局、消費者用なんか誰も問題にしてませんよとかで人事部も、ね、なんかあの人が偉そうに言ったけども、うんうん、一般人の、特にあの反差別運動をしている僕らとかね、そういう左翼とかね、そういうのの声だと、何にも聞かない。うん だから、ホテル大丈夫だって思ってたのは企業とかあのそういうところにが言ってくると途端に削除したとそうですよ、ね、そういうことはつまりそれがブレーキになったということだからあの今回 DHC 事件が証明したのはやっぱり主体モデルが完全に使えないというか、うんうんうん、日本型反差別はいまあ、効果がない。 正直。じゃなくてやっぱりこう反差別規範ちゃんと作ってこう差別アクセルをこう封じ込める反差別ブレーキで包囲していくしかないんですなるほど ね, そうね。だから DHC に関してもね、あのー、もう僕らって言い方してもおかしいけど 今, 今多くの人がやってるのは、うんうん、DHC に反省しろっていう運動じゃないわけですそうん、うん、うん。少なくともね DHC ボイコットっつってるわけで、うんうん、つまり罪を犯したんだから、うんうん、あのそれなりそうの罰を与えなくちゃいけない。 つまり商品を買わないって、うん、この意思表じゃ大切な、うん、だ一方ではね、うん、DH も頑張ってるんだとか、DH の社員に罪はないとか、うん、あるいはあの社長の独断だから、うん、あるいは商品に罪はないとかね、うん、<笑>あるいは DH にもっと人権教育っていうものをきちんとすべきだと、うん、それには僕、必要だと思いますよ、うん。なんだけど、まずその手前で思ってやるべきことは、うん、実際に被害を生じさせた、うんうんうん、で社会に混乱と被害を与えたんだということ、うん、これをきちんと自覚してもらって、うんあの、きちんとルールに基づいた、うん、やっぱり罰則を与えなくちゃいけない社会がね。うんうん そういことですよね。やっぱりでここでじゃあ反差別ブレーキで何が重要なのかって何が基礎的になるかっていうとルールなんです、うん、で日本のインテリが嫌いなのがルールで、うん、あのここなんですだからルールで禁止しましょうっていうよりはなんか教育が大事とか共感が大事とかいうのがみんな大好きなんですけど、うん、ここはもう履き違えちゃいけなくて、うんうん、絶対に差別禁止ルール必要なんです、うん、でもこれみんな本当に言わないで、うん、私はずっと言い続きますけれど、うんうん、であの ここですね、はいで。これ一番よく分かってるのは何誰なのかっていうと、うんうん、まあサッカーです。まあ、サッカーでしたって言っていいかもしれないですけど、まあ、例えば2014年のジャパニーズオンリー事件は素晴らしかった、はいまあ、当たり前なんですけど、うん、要するにそのなぜサッカーがさ差別にき一番厳しいのっていうルールがあるからですね。でこれ FIFA 直接 FIFA 基準がそのグローバルスタンダードでその差別にはゼロトレランスでやる、はい、はい だこサッカーのようにその日本サッカースタジアムのように日本がなればいいであとサッカーが重要なのは国に言われる前に自治的にやってるってい う,、うん う, んうんうん、こだから要するにアソシエーション内部のルールなんです、うん、だから自分たちが社会を運営して自分たちがそのルールを守らせてストヤロリは追い出す、はい、これが一番重要なことなんですね、うんうんうん、で、えー、これをまあやりましょうということです。で、えー、っとそのまあちなみにこのフェア あのこれは私たちあのフェアっていうところに入って、これは欧州の作反サッカーレイシムとして、まあ、大きいところですけども、はい、ここのグローバルガイドラインに、ええ、その 曲, 字曲字式とかね、うん、あの載ってるんですよ、うん。例えばこういうルールを作って、うんうんうん、ルールに反するものはダメですよと、はい。あ、まあ、これあの、ちょっとあれですね。えー、っと、ちょっとまあ例えばこういう形でこう、うん、曲字式抱え、うん、あの、 ハーキン・クロー抱えたらこれなんです、極、はいはいはい、実験もちゃんと載ってますでえーえーえーえーえー、っとでこのルールってじゃあ何かっていうとこれですね、うんうん、あのー、まあルールいろいろあるんですけど一番まあ基本になるのは人質サテッパージャークと言っていいでしょうでこれは、うん、あのここに書いてますがまああのー、簡単に言うとさっき言いましたけど、うん、ルーツにまつわるグループに対する不平等な、うんうん 今日ちょっと皆さんあのテレビの前の皆さんはこの三つだけ覚えてほしいんですけどあと一回ちょっとあの暗唱してください。 ルールで、うん、このルールで徹底して、うん、このルールに反するものはだめだっていうふうにやるっていうふうにしないと、うんうん、なぜだめなのかっていうと再発防止に全くつながらないんです、うんうん、日本の反差別が甘いのは、うんうん、反省とか教育とか言って、うん、こう全員、うん、まあ生前説的すぎる なん か, なんかあると、ね、国会の議論なんか見えてもそうなんだけど、うん、一番大事なのは啓蒙だっていう話が必ず出てくるわけですよね。うんうん、学校教育であっったたり、啓蒙であったり。僕はそれ全否定するわけないけど、うん、その手前でやるべきことがあるってことですよね、うん、きちんとあの。もっと言うと啓蒙が効果を発揮するのはルールがあってから。うんうんうん、だから今回の DHC とかいいあの、はい、あの例だと思いますよ。えーえー、でこのまあこの三つあで今日はちょっとあの。 反レイスムっていうことになってますけどもまあもうちょっと拡張してこれ女性差別とか障害者差別とかもまあこの考えで基本的にはまあ差別とは何かっていうとまあグループに対する不平等の効果っていうことで良いと思います。このグループっていうのはあらゆるカテゴリーがあるわけですねそうです性であ性そうですセクシャル連そうそ、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそでなうそうそうそうそうそうそうそう このグループに対する不平等な効果をやっぱ規制するっていうその反差別法差別禁止規範が、えー、まあヨーロッパアメリカでは基本的にその50年前に作られてるんですね、うんうんうんうん、ちょっとまああの少しえっとまあ、いいかえっ、ー、とこのまたではアメリカだったらこう、はい、公民権運動で、えええー、60年公民権法が作られたり、はい、まあ、えー、してるわけですでこの日本にはまあこの、うん、なんていうかな えーとまあ、50年前に、ね、ヨーロッパやアメリカで作られた差別禁止法もないってことと、うんうん、もう一つは50年かけて、まあ他の国はアップデートしているわけですね差別禁止法例えばそのアメリカの場合はその差別禁止法を作るけれどアメリカ特殊でヨーロッパと違うのはその言論自由を守るということで差別は行為で、うんはい、言論は差別じゃないみたいな異分法をやる。 だからでそれはあのアメリカにはちょっと理由があって公民権運動とベトナム反戦という2つの、えー、と状況があって、うん、アメリカでいう言論自由ってマイノリティと社会運動の言論の自由なんですね。これは日本の大学教員が勘違いしてるんですけど一般的な話で全くなくて。 守るために例えば、マルコム X とかブラックパンサーの運動とかですよ。ブラックパワー運動のこうラディカルにその白人とかを糾弾するような言論の自由を守るために、うんえー、と行為に差別を限定していく、はい、でそれを、まあ、あのそれでも差別がなくならないからじゃあ行為に関しては厳罰化しましょうということでヘイトクライムっていう言葉ができるスピーチも実は差別なんじゃないってことで、うんうん、そのヘイトスピーチって言葉が出てくる。はい だから、ヘイトスピーチって言葉の成り立ち自身も全然日本と違うわけですよ、ねうん。あちょっとすみません、あの表戻し、うん、まっていいですか、はい。なかなかこういう話、まあ、うんあのまあ、頑張ってこの本に書いてるんですけど、うん、なかなかこう浸透していかないんですけどね、大事なんですよ、これ。お次。 あ、次。えっ、ー、とまあヨーロッパとかアメリカでだからそのヘイトスピーチ規制が大事みたいな例えばまああのドイツだとヘイト規制で最新だとあれですよね、うん、だからフェイスブックとかその SNS で、うん、あのヘイトスピーチやったらそのこう罰金とか何十億とかあるじゃないですか、うんうん、あれはその基本的にその日本のヘイト規制みたいな話と全然次元が違うなぜかっていうと欧米で やってるのはそうじゃなくてヨーロッパでもアメリカでも基本的に50年前に差別を禁止すること大前提になっていて、はい、これを私はハ反例スの 1.0 と言います。うん、で反例スの 1.0 でも差別なくならないから 2.0 をやっていて、うんうん、ヘイト規制をやってるので。 差別禁止をどれぐらいいのレレベベルルままでやりますかっていうレベルなん だ,、うんうん、だから差別する自由を全否定していて、うん、その上でじゃあどこまでやるのかって話、うん、で日本の場合はそもそも差別する自由が否定されない、うん、でむしろ差別する自由を本当に否定していいんですかみたいな議論をしてるわけ、うん、みんなで、うんうん、だから言論自由を理由にして規制論へのこう慎重性慎重を唱えていいっていう人は本当に、うん、まあ私は愚かだと思うけれどたとえそうするのであれば 例えば別にあれですよノー・ムチョムスキーみたいな、ね、立場もありますからね、うんうんうんうん、そういう人は言論の字を使って差別を戦うべきなんですわない。つまり言論の字を使って差別を戦うけれどもあくまでも差別禁止法は、えー、と否定 し, しますみたいな人であれば一貫してるんだけどこ、はいはい、ういう人一人もいないでしょ、はい、日本に、えーえー、だから話にならないんですだからこれぐらいちょっと今日の話みんなショックかもしれないんですけど日本に反差別規範いかにないかってことなんですね。うんうんうん でえー、とこれを結局、まあ、ちょっと私、だからけ今懸念しているのは、なんか日本型反ヘイトみたいなところがちょっとこう、蔓延しているところがあって、うん、つまり、反レースム規範がないのに、日本型反ヘイトをするみたいなのが、ちょっと行政も含めて、ちょっとこう、見えてるっていうか、うんうん、例えって言うと、その日本で反ヘイトっていうのを、反レースムないやり方でやるっていうのは、うん、その道路交通法もない。 のに、そのチャイルドシートとかシートトベルトをつけましょうってのとる、ええ、同じなんです、ええうん。つまり道路交通法がないということはだどこが道路でどこが道路じゃないかっていう基準がない差別と区別の区別がないのに、うんうんうん、欧米ではなんかもうチャイルドシートとか、うん、シートベルト大事らしいよとか飲酒運転規制しなきゃいけないらしいよみたいな話してていやいやいやあのドライバーの自由を守りましょうみたいなことを言ってるバカみたいなこう状況をずっとやってるわけですよね。うん でまとめるとその差別とその反差別規範からするとこうレースムまあちょっとこれあのレス差別レースムですけども、うん、そのグループに対する不平等な効果でこれをこう規制しましょうと、うんうん、でここから先の話はちょっとあんまりこう踏み込みませんけれども必ず言 っ, し言っておきたいなと思っているのはレイスムっていうのは単なる人種差別じゃなくて。うん 人種化して殺す権力だってことなんですね、うんうん。まあはっきり言うとその社会防衛論を掲げて死んでいい人間を作り出す差別がレイズムです。理由は何でもいいんです。生物学でもいいし文化でもいいし、ただ反日を殺せ、反日を処罰しろ、反日を追放しろこれです。だから例えばその今回その自民党のその、うんうんうんうん、ええー、とまああのセクシャルマイノリティ LGBTQ に対するその 差別発言、はい、ありましたよね。うん、えっ、ー、と、なでしたっけ、生物学。その、えー、種の保存とか、いろいろこと言ってましたね、生物学ですねあ。あれはもうナチですよ、完全に。えー、もう百年前の、えー、そ, その七十年前の、こうナチ、うん、ナチブムと同じなので、はい、もう議員が首になるどころか、自民党回答のレベル、えーえー。これは、だけれども、こうなんでこれが許されるのかって話ですね。で、これは反差別議案がないってだけじゃなくて、あ、ちょっと言いたかったのは、その。レイシズムというのは、確信犯というか、うんうんまあ、あの。 なんてい う, かね、うっかり差別だと思ってるんですね、日本人のこう反差別やってる人は。んなんか要するに20世紀型の反差別ってうっかりが、うっかり差別、はいはい、つまり主体モデルなんで、えーそのえー、一見、あなたは反差別やってるように見えるけれども、実は朝鮮人のこと分かってないでしょ、みたいな。い、う、や、ん、あれですよね、そのこの間の州 の, の起源、のんでもねあの、あまりにも無知であるみたいな、うんあの、無知だから言っちゃったんだっていう、まあ、無知であること も, ももちろん当然なんだけど、無知だから言っちゃったっていうよりも、 それを無知なのに、それを言いたがることの方に、うん、あの手盤を置かなうとダメかなそう、だからす、ね、無知だっていうことの言い訳にすると、うん、じゃあ知ればいいってい う, こう言い訳を許すので、うん、どうでもよくて無知、無知かどうかは、別にもう、うんあの、客観的にその反日をその社会から根出しにしようと、うん、で要するにこうセクシュアイマイノリティというのは、日本の人口にとって、の癌なんだっていうようなね、うん、これ、私が言いたいわけじゃなくて、うん、もちろんなくて、うん、こうい う, こう生物学的なレー<笑>から。 レイスングというのは女性差別やその、まあ、障害者差別と一体になりつつ、うん、その社会を破壊し尽くすようなとんでもないパワーを秘めてるんだということが言いたい。だから 実はその人種差別撤廃条約にはですね、極右規制論があるんですね。うんうんうん、第四条で今日は引用しませんけれども、うんうん、それはやっぱりこう差別の先導を強く規制する。刑事法で規制するという国際条約で、これは4第四条の A. B. 公ってやつです、ねうん。あ、四条丸ごと。はい、四条丸ごと。うんうん、で、うん、あのー。 日本あの女性差別撤廃条約や、はい、その障害者権利条約に同じような規定あるかっていうとないわけです。えーうんうんうん、だから女性差別がその文化的に、まあうん、いわゆるその過不調性とか文化の差別をなくすのに重点が置かれていたり、はいはい、あるいはその障害者権利条約がその実質的なこうインソーシャルインクルージョンを重視しているのと同じで、うんうん、人種差別撤廃条約はこうレイシズム の, その社会防衛型のこうなんか反日を殲滅するようなこう。 差別を増殖し組織しどんな理由を使ってでもこう敵を殺すみたいなそういう差別を止めるにはもう強制力しかないだろうっていうことを重視しているわけですね、うんうん、これは反ナチズムや反植民主義や公民権運動のこう経験を踏まえて、うんうん、だからそれが言いたいねだから言いたいことは日本型反差別ではレイスムは絶対に戦えないしむしろささ、うん、レイスムと一体になってくるし、うんうん、もっと言うと。 その反差別規範を日本社会で確立することがない限り、うんうん、まり、あ、ノーヘイトではショッカーみたいなっていう表現がありますけれども、はいはいえー、今の多分若い人はショッカーって通じないから<笑>やっぱりこうレイシストだからレイシストと極ってちゃんと言わなきゃいけなくて、うんうん、極をぶっ潰さない限り、社会は崩壊これをだから日本のこう引退、特に大学教員とか弁護士とか国会議員が声高に言えないともう終わりですよ。うんうんうんうん だから、今回の DHC の話も DHC にこう加担した企業や行政を追及するってだけじゃなくてそれを報道するメディアの姿勢や、うんうん、国会議員の語り方や地方議員の語り方をもっとみんなで突き上げて全然違うレベルでやらないと社会、本当に壊れるよというか壊れてるよって言わないとだめです。 まあ、これはあの新書で書いてますけど例えばこのレイスムというのはその、まあ、増殖する差別ですね組織する差別なので特に政治によって組織される差別で、うんうんまああのー、例えばまあこれ片山さつき出してますけれども、まあ、なんだろうな要するに学校でハングルを教えた人を教えてくださいみたいな DM でこうやってこれも完全なレイスムですよね。そうそうですね だこういういもう一つ、日本型反差別がだめなのは、その差別がど社会的影響力をどう持っているのか、うん、でこれは単に被害者を、うん、あの傷つけるって話じゃなくて、増殖して組織するんだ、うんうん、だ政治による差別がその社会の差別を組織するんだっていうことが分かってない、うんうん、これはだからリプライでこうどんどんその差別が増殖してるわけですよね。こ、うんまあ、これはだからうういう形で。 さっきさっき、あっきそのまあ、安田さんがいっおっしゃってたその人種差別撤廃条約の特にやっぱり第4条の C「C、はい」特にこう国家、えええー、政治家の差別が一番危険、うんうんまあ、トランプ大統領が当選することによってそのアメリカでそのヘイトクライムがすごい増えるトランプ大統領がそのチャイニーズウイルスとかカンフル、まあ、そのカンフルとインフルエンザをかけてあ、ええ、するに中国人は、ええ。 コロナウイルスを持っている病原菌なんだってこと、こういうわけです、えーえー。そういうこと言うことで、うん、中国人をこう排斥する。レイシストが、うん、トランプ大統領の言説を使って。差別を加速させるってイメージ。うんうんうんうん、だから、一つの差別が百倍とか千倍とか、まあ数量化すれば何百倍とかに。拡散されるぐらいの怖さがあるんだと。うんうんうんうん、でそれを考えて、効果モデルで対処していくために。うん えーまあ、反差別規範が重要ですよと。でこのだからまあここはまあちょっと新書に書いてますんで読んでほしいんですけどやっぱり差別アクセルと反差別ブレーキの対抗関係で反差別ブレーキなしに差別アクセルを止めどまくやっぱり更新していく、まあ、傾向がある。でこの、まあ、反差別ブレーキで、えー、一番、まあ、4つ挙げてますけれどもこう一番基礎となるのがその差別と区別を区別する定義なんですね。 あのあの日本で17が3と4で極右を違法化する、まあ、極を規制することと、うんうんうん、国家の差別政治家の差別を絶対許さないということですね。でですねまあこの、まあ、まとめると、はい、この反日バッシングというのは、うんうんうん、まあだから今反日バッシングがレイスングだってみんな思ってないわけですよ。ええええ、だから例えば津田大輔さんがそのいわゆるあの相取りでまあ あの表現の不自由展っていうね、ええ、あのいわゆるまあ慰安婦像って言われているまあ肖、はい、像画、平和の肖像画ですをまああの展示させたということで、こう反日扱いして攻撃される、うん、あれもレイシズムです。うん、津田さんは日本人男性で、あの朝鮮人じゃないかもしれないけれど、うん、レイシズムなんです。うんうん、要するにその社会の反日をこう徹底に潰すという人種戦なんですね。うんうんうんうん、だから朝日新聞攻撃とか。 も含めて、こう人種戦として対処しなきゃいけなくて。そういう、それをこうノーと言わなきゃいけない、でもっと言う、言うと。レイスの人種戦っていうのは勝てば官軍なので。嘘、暴力、差別、どうでもいいわけです。だから、逆に言うと、嘘と暴力と差別を使ってくるから。あの、反対する側が自立と非暴力と、まあ要するに、まあ言ってしまえば、真実ととかね。 あその啓蒙とか教育とかで対処しようとしたって別に向こうはまあお金が儲かるから差別をするか差別をしてまあツイッターのフォロワーが増えるとか政治的にその票が入るとかそういうことをやってくるから反差別利益で対処する以外にないですだからまああのちょっとさっき話しちゃいましたけど繰り返し言うとかつて日本の反差別教育が想定していたうっかり差別型自分の中の偏見に気づきましょうみたいなそういうのはもうまあはっきり言ってどうでもいいですね。 うん、なるほどどうでもいいです、うん、あのもうここまで来てるんで、買取、えー、の, の件もそうだけどさ、今はもうその、のほら、不正リコールのことをまあ新聞も報じてるけどあの、民主主義のシステムを壊してるじゃないかみたいな話になって、やっとこそ報始めるわけですけど、やっぱりそこにそのレイシズムの観点っていうか、もとも、そもそものリコールの発案自体。 がそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそなんですよ ね,、まあまあ、ですね。それでみんな言いたくないわけですよね。えー、本当にだからだから問題なんですよ。だから例えばまあ気になってうそうそうそうそうそうそうそっていた人たちがなんか裁判してそうそうそうそうかそうそうそうそう そ, そ, そ, そ,、ね、そうそうそうそうそうらういうのうそうそうそうそうそそうそそそうそうそうそうそうそうね一生懸命頑張ったのそ裏切られたってそうそうそうそう そ, そうそうそうそ う, っっうそうそうそっそううん、そうそう そ, う そ, うそ 女性をただしたあの真面目な女といる女、うん、性の真面目な人がいるんだみたいな話になっちゃうと<笑>、うん、あのちょっとまあその人たちだからもろとも基本的にその人種差別を扇動した。 えー、責任があるんだからその人たちが反差別運動に、うん、例えばそのカンパするなり自分がボランティアするなり本当に真面目に向き合うぐらいまで反省したのって言えないよけで当然、うんうんうん、で、それは当然、まあ、その人たち反省するなんてこっちは思ってもないので、うん、別になんかそういう行動をしむけるように圧力どんどんかけていくっていう戦い方をしなきゃいけない、うんうんうん、まあ一言で言うと本当に必要なのは反ファシズム的な反レイスム闘争です。 でこれは多分日本語日本だとピンとこないんですけど、うん、まああのまあ別の機会でまたお話 し, しますけれど、はい、まあそういうことですね、はいはい、えっ、ー、とあと5分ぐらいしたんですけど<笑><笑>これこれをちょっと解説、はい、この用意してもらっていたのでこれを解説中心なつりますはい、はい、どうぞ臨種戦これその今言ったことですよねそのそうですそうです。 あの、反パシフィモデルでやるべき。そうです。だから、向こうは要するに嘘と、その。うん、えっ、ー、と、暴力と差別っていう、その、まあ、言ってしまえば、民主主義とか、自由な民主主義な。その資本主義社会の中で、タブーになっているはずの。ものを、こう平気で使ってくるので。いや、だから、嘘つきじゃないですか、みんなだってそ、その高橋克也とか。嘘っていうの、ん、は、すごいポイントだっていうことを。うん そ間違ってる扱いしてる人とかができた ら, そ, ら、えー、そ, そうですしもっと言うとそうじゃなくてむしろだから嘘つきだってことをこうどんどん言っていくべきなんだけど別に事実を提示することが批判にならない。うん うんうん、そういうことじゃなくて、もう実力でその人たちの曲運動が廃止されるような状況を作んなきゃいけないってことなんです、ね。よ、うんうん。そこのゴールをイメージしながら反差別運動をやっていくってことが重要で、うんはいうん、その一番の武器がまあさっき言ったルールだってことなんです、うんうんうん。で、このまあ今出てますけれども、やっぱり反差別の根拠が主体モデルだと結局そのまあ なんか結局あのいや被害者がかわいあの被害を受けてるじゃないこんなに苦しんでるじゃない被害者一人じゃなくて別に集団的にいてその人たちは歴史を持ってるんだみたいな言い方になるそれはこう結局曲にはあの痛くも痒くもないだけじゃなくてむしろマイナスなんですよね。 なぜかっていうと、この下に書いてますけど愉快犯とか確信犯とか便乗犯なのでそうなんそうですねあああああ被害受けてるのよかったかったとかそうああマイノティー苦しんでるんだとか要するに、あのー、被害者なりマイノティーなりが、うん、あの辛そうにすればするほどうしいわけですそれはその反差別運動のある程度強く、うんうん、ある程度笑わなくないとダメだってうん。うれてきた ううすると、マジ喜びまあそう だ, ね、だからそういうことをこう、はい、なんか意識しないとえっとね、うん、いやうんとねそこはちょっとあの違う気なと思ってるのはその別になんかあのまあ何でかなあの 辛いいいこととか被害を語ってもいいわけです。むしろ語ってもいい。あの言いたいことはわかるんですけど、うんまあ、何だろう別になんかマッチョな運動をしなきゃいけないってそんなことないですよ。あのそれは分かってると思いますけどあえて言っときます。で言いたいことは何て言うかなつまりその効果モデルでいきましょうってことで要するに正義で実力で差別を止めるってあとでお話ししようと思ってたんですけどその差別の効果を打ち消すってことです。 コップあの差別をあのしたきに例えば私はちょっと最近公園でよく言ってるのは、うんうん、コーヒー例えばこのコーヒーあじゃ、はい、これこコーヒーを例えばバンってここでこぼしちゃった時で安田さんにかかった。うんうん、で私がしなきゃいけないのは、うん、まずその謝罪とか賠償とか反省とかじゃなくて、うんうん、コップを拭くことだと思うんですよ、ねええええ、はコップの破片を片付けて、うん、コーヒーを片付ける。うんうん なぜかっていうとそれは安田さんに悪いからってだけじゃなくて、うんまあ、ここ3人しかいないけれども、うん、別に子供とかがその食べちゃうかもしれないね、うんかこううん、誰か転んで怪我するか要する に, に自分がコップを割ったことによって二次次次的、三次的、四次的三四なな被害が広が広るかかもしれないからですよね。つまり破片がね部屋の中に伝わった時にそうそうそうそう今ここにいる人以外の人が踏むかもしれないしそうそうそう僕とは全く関係ない人間がそれを踏みつけてしまう。そうそうそうそう子供がもい張ってる時に手を切ってしまうかもしれない。あるいは、コーヒーヒ汚れて たままだと誰かがまたコーヒーでそういうおふま汚れてしまう不敬よって話ですね。片付けろって話ですね。だから要するに言わなきゃいけないのは謝罪とか反省とかじゃなくて不敬よなんです。そうん、でそれをそのあのそれのアナロジーで差別考えてくださいってことなんです。でそうするとなんかなぜか知らないけれども日本人日本の中で謝罪したら終わるんですよ。コーヒーカップの例でいかがあの例えてみましょう。私がからコーヒーを安田さんにこうぶちまけて あの破片がバラバラ散らばってるのに吹きもせず破片も片付けず「すいません」とか言いながら吹かな で, か で,、ねうん、いやで本当にアホなことをメディアとか社会運動まで含めて、うん、みんなこう。 遊びみたいにね、ねゲームやのってをてその日本型ハンサムのゲームやってるけですうるうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこぼし、そうそうそうそうそうそうそうそうそうことを言うわけ。<笑>うん、でもこの話が笑い話で済むのはコーヒーカップだからで、うんうんうん、実際にコーヒーカップではなくて差別で、例えるならば、うんうんうん、生産管理の入った瓶ですよ。 うんうんうんええ、だから、独りの瓶をぶちまけて、さあ、大変だって言った時に、なんかすいませんって言えば、なんかマスコミの追及は終わるわるけですよ、うんうんうん、そうではなくて、その直ちに謝罪とか賠償とかどうでもいいから早く吹けよと、うんうんうん、毒ガスが蔓延して、誰かが死なないために、自分がまいた差別の種を全部刈り取りなさいってことなんです。うん そういうふうにどんどんどんどん追求するっていうことをヨーロッパとかアメリカとか他の国はやってるのに、うん、だからこそ民主主義が過労うじて人類の中で保たれているのに日本人はやってない、うん、だからこういうのはやっぱり人ぶりみたいなこともので人類で差別で戦うのは義務 な,、はい、なのに日本の市民はそういうことをサボってるってことなんですね。うん、これがその今のコーヒーをこぼしそうですからっていう話はうす要するにこういうことなんですよね。あ あ の, そうです<笑><笑>あの要はその後始末というかそのさっきからそのビャンさんがあの DHC は反差別運動をすべきであると反省しているというのはね、うん、っていうのはその片付けるにあたることになりますよね。そう で, すでまあそのとにかく日本はその謝罪して終わると、うん、しかもその謝罪がすごくなんかあの。 意識そうのつもりはなかったんですが、誤解を与えてたた。そうそうそ う, そ う, そう、確かに。まあ、えー、そう、これを、まあ、も、もはや、あの、りゃんさん的には、もう、これテクノロジーなんですね。あ, あの、テクノロジーです、うん、あの、まあ、あの、大<笑>学のき、いや、いや、あの正直、研究者はもっとこういうことを言うべきで。いや、ふ、ミシェルフルードが言っている、<笑>その他社を統治するテクノロジーなんですよ。いや、で、実際みんな統治されてるじゃないですか。うん、例えば、次 の, のスライド見てほしいんですけど、<笑> こ, ね、この。 これ本当にね、本当に腹立つんですけど、外国。いやでもね、これね、これ読んだ時ね、本当あのー、僕。 もう洗練を感じた、うん、もういろんなダメな謝罪のいろんな要素をすごく、うん、短くきれいにまとめて、医療でまととめるるこうなるって い, うい や, こいやあの、その通りというか、これ、要するにマニュアル化されてるんですよ、うん、だから私が言いたいのは、日本型謝罪テクノロジーっていうのはマニュアル化されていて、うんうん、おそらく、まあ、あの経験的に蓄積されているもいるし、言、まあ、ってしまえばコンサルタントとか、そういうの多分やってる人いると思うんですね。芸術的ですよ。だからな 意図はなかった。申し訳ない。誤解を与える表現。うん、これがなんか主体モデルの極みで、ええ、でもこれは一番日本で効果のある逃げ方なんですよ、ええ。なるほど。だって謝ったじゃない。うんうんうん、でこれ以上こう反省を強いるっていうことは暴力になるわけです。うん、でこういうのはこう日本型リベラルが大嫌いな暴力とかなので、はいはいはいええ、あのむしろハンサルツ側やマイノリティの側がこう悪になっていく。はい、でまあ。 ここのこう4段階ありますけれども重要なのは2なんですよ。2と1なんです。うん、でこれなんでこうなる、あの右のになるのかっていうとルールなんです。うん、だ先ほど安田さんとのこう話の中で差別禁止ルールが重要だって口酸っぱく言ってるじゃないですか。うんうんはい、で今回も、えー、と皆さん覚えてますか差別と何ですか し、うん、これんで言ってるかっていうと差別の物差しとして共通言語としてこのルールを用いてそのルールに反してるかどうかで差別を食い止めろってことなんです。うん、だこの本当に重要なその謝罪と賠償や再発防止に行くには絶対にルールが必要でなぜかっていうとルールがないと判断ができないから、うん、ここは重要です。なぜかっていうと日本の市民は ルルールが嫌いなの判断したむ、ねうんうん、ずばり言っちゃうと自分が差別か差別じゃないのかってことを判断する責任を回避したいから、うんうん、ルールは嫌いなルールがあるとそれを従わなきゃいけない。 で、ルールを維持しなきゃいけない。から、うん。でもそれが市民なんです。だから全人類がやっている反レースの義務を、うん、日本人だけが逃げるんですかってことを私は言いたいわけ。だから今回の D. H. C. とか今回のあのさっきのその保健所の話もルールがない。素通りされてるわけでしょう、はい。でも人種差別撤廃策あるので。で守る義務があるわけです。で実際もあるわけです。で、うん、だからこのルールに照らして。なんでこれがダメだっていう判断を、はい、やってないのはなんでなのか徹底的に追求して。ええ それををケーススタリーにして、再発防止をする。だから私は教育や研修が無意味だとは思わないけれども、うんえー、今みたいなルールがあってルールに照らして研修や教育をやるんだったら意味があるわけですそうですよねだから教育や研修やるん僕もやっていいと思うだったらきちんとルールを教え込むべきですねそうそうそうそう、うん、テクノロジーではなくて、うん、そうそうそうそうそうそれがうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 本当に謝る気あるのか、うん、でもやっぱりそれはもうマニュアル化されてでそういう時はとりあえず収まるっていう社会状況があるってことですよねだからあのあこの広島タイムラインの話ちょ、はい、いいですかあのだから今回のべてのこう考えてくださいべての差別は過去の差別の不処罰によって起きているんだと、うん、例えばウィシュマさんが殺されたこと、うん は要するに過去に同じようなことをやってるわけです絶対に、うんうんうん。で、その過去にその加害者がちゃんと裁かれるってことがないのはなぜなのか。はいはい、例えばだから同じ公務員で言えば例えばその沖縄の辺野古や高台の基地で建設に反対する市民を暴力で弾圧する機動隊がいわゆるど人発言をしたじゃないですか。はいはい、そのど人発言をした人って今もクビになってなくてどっかで機動隊やってるわけでしょ う, んうんうん。 恐ろしいんですよ。うん、つまりシナ人とかこうジ人っていうしかもその自分が暴力を振るわなきゃいけない相手に対してやってるってことは、うんうんね、相手をモンスターにしないと自分は仕事ができないってことじゃないです か,、ええええ、だからその人がいつ人を殺すかどうかわからない状況なのに、うん、みんなの ほ, ほんとしてるわけでしょ同じなんでだからそういうことがあるからこそウィシュマさんが殺されてもその加害責任取るってことがないし、うんうん、今回 の, その例えばその NHK 差別事件に関しても 例えばその去年、BLM が、その、広島タイムラインの事件ありましたよね。まあ、この番組で多分取り上げてるんですけど、うんはいす、わずか2ヶ月前に BLM の黒人差別アニメ事件の後に起きてる。はいね、だから反省なんかどうでもいいってことが、ここでよくわかると思うんです、うん。で、NHK は謝罪してるんですよね。うんうん、で、研修するって言ってるじゃないですか。うんうん、何の意味もないんですよ。うんうん、何の意味もないです。うんうんだから ここはちょっとあの、なぜかっていうとルールがないからで例えばその公開されている NHK の報道ガイドラインに差別っていうタームが16箇所あるんですけど、うんはいはいはい、それは反差別規範にならないです、うんうんうんうん、なぜかっていうと何何ががが差差別別別で、ででなないいのかか全く判別できないからですね、うん。私は先ほど の, その反差別規範とは何かって3つの要素を挙げました1つは差別加害を禁止すること2つ目が物差しになること3つが共通言語になること この3つともないです。ではまあ言ってしまえばその特に2つ目その差別的に扱ってはならないとか、うん、差別に当たるかどうかはあの文脈の中で判断するとか、うんうんうん、だから差別しないってことになってるけれど、うんうん、差別か区別かは文脈で判断しようって話になってるからこれ無理ですよ、うんうんうん、だからあのた、まあ、正直私はその一橋大学出た人間として、まあ、大学、まあ、研究者として言うならばあのこの事件が BLN の差別事件があったときにあの ア メ, リカの研究しアメリカ研究者融資っていうそのあの、まあ、名前でその要 NHK に要望書を出して交渉とかやってるんですよね。素晴らしいと思うんですけれどそこでやっぱりこう差別禁止ルールを作って普遍的に差別規制するって要請はないわけです、うん。だからやっぱりアメリカとかで BLM がどんだけ素晴らしいかとか日本に紹介してるような研究者でさえ反差別規範があるかっていうと な, ないですね正直。なぜかっていうとアメリカであんだけ BLM なんか、そもそも BLM が反レイスムで差別なくしましょうみたいなことを言ってること自体、私は大きな違和感があって、なぜならば、アメリカでオバマ大統領を当選させても、なお残る差別どうするのかって話で、反資本主義的な、その、警察解体みたいな要求を、その、みんなが言うようになってるって、そのラディカリズムの話で、だからアメリカで、反差別規範大事ですとか言ってると、あほ、あほみたいな。 付き合 だ, うううだからそういうような BLM の話を日本に持ってくるだけで肝心の日本に反差別規範がないよってことを考慮した上でじゃあ動いてるかって全くそうではないし、うん、まあ言ってしまえばアメリカの研究をやってる人はるはかに簡単だと思うんですよね。だって別に足元の差別になってないわけでだからこそ逆にそういうプリビッチ、まあ、特権を使って反レースの規範を打ち立てるように努力してくれればいいのに。 そでではないんですよね。だから2ヶ月後に広島タイムラインで差別が起きるわけです、うんうん、だからみんな気づいていないけれども反差別規範にのっとってちゃんと戦えてない敗北の積み重ねが今ここまでひどい状況になってるんだっていうことでそれを大学の教員でも全然わかんないんだよと、うんうん、でなんでこれわかるかっていうと私はその一、えー、橋大学の万休祖っていうその、えー、と白人のね あの差別教員がいて、その人たちとこう教員が全然戦ってないっていうのを見てるんです。うんうんうん、こう差別に対して理解のあるふりをしているような人たちが、うんうんうん、あまああの結局そのなんかベースになる土台の部分を書いたままその上の方でこちゃこちゃとそのバータル的にっていうことを繰り返しているということですね。すねかあの日本政府がさいろんな 今、あのー、コロナでもなんでもそうですけど、うんまあ、LGBT 法でもそうですけど、すべてベースがないから行き当たりばったりの行るみたいな。うんうんうん、それは別に政府だけじゃなくて、えー、結構、全体がそんな状態なんじゃないかなっていうようなあことじゃないかなと思うの で,、ねうんはい、で、まああのー、もうそろそろ時間なんでまとめますけど、えー、もう一つ重要だなと思っている、ジアンさんの提言として、えー、これ。 えー、やっぱりその多文化共生とか、うん、やっぱ非常に、まあ、ダイバーシティということもでしょうけど非常に、まあ、いいこととして語られるし、うん、いい多文化共生からの脱却をというふうに言うとその 自, 分の自分がいいと思って反差別と思ってやってたことがあのなんか否定されるんじゃないかという気がする方もいるかもしれないんですけどこの辺はどういうふうに。 あのそうですねあの、大前提として、私は先ほど申し上げた通り、えー、被害者やマイノリティや歴史を軽視してるつもりは全くなくて、逆に尊重するべきだからこそ、うん、その尊重するからこそ、その土台となる足場としての反差別規範ぐらいは作ろうという立場です。うん、で、多文化共生って、実は英訳できないんですよね、うん。多文化主義と多文化共生、多文化主義は、まあ、マルチカルチャリズムって英語がありますけれども、うんうん、多文化共生は違う、なぜか。 いうと差別禁止がない差別のする自由を否定はしないけれども理解しましょうっていうのが、うんまあ、多文化共生だったと私は思うんですよね、うんうんうん、でもちろんこういったからといって上の世代の活動を全否定してるわけでは全くなくて、うんうん、むしろこう豊富普 遍, 普遍化するためにやっぱりその若い世代でこういう理論を作っていかなきゃいけないと思うんです。 ブラックライブのまたがやっぱり批判してる運動って結構日本で言うとやっぱそうそうたるもの、まあオバマ政権をこうね、うんうん、作ったり、そのそうそうたる公民権運動のスターがどんどんこう下から突き上げを食らっているものなので、えーえーえー、日本でもどんどん、なんていうかな、まあ私在日朝鮮人ですけれども、在日朝鮮人がメディアに出たりいろいろ語ったりとかするときに、うん、大体お願いしますとしか言えないわけです。 差別こんだけひどいからどうにかしてくださいみたいな、うんうんうん、差別禁止法でこう私たち殺されるんですかみたいなまあいいけどそうじゃなくてもっとこう社会運動を作って新しい社会を作る、えー、ラディカルなその反レース運動とか反差別運動をして新しい社会を作ろうよってい う,、うん う, んうんうん、社会的に連帯を作ろうよっていうことをどんどんやっぱり言っていかなきゃいけないと思っていてそういう問題提起として、まあうん、受けてみてほしいなと思っていますね。うんうんうんうん でまあ、その要するに反差別規範というものがまずベースにあってそれで差別を止めてから初めてそのあの被害者とか歴史とかの尊重ができるんです、うん、その逆の順番だとだめなんだよってい う,、うん、うまああえてこういうこと言ってますねいやあのまあうんあのそうですねまあもっと言うとだからまああの今の子だから要するに人種戦。 要するに反日殲滅人種戦のただ中に私たちはいるんだうん、うん、ということです。でその人たちには歴史や被害者やマイノリティを語るっていうこと自体が罠になるので、うんうんうん、こうとりあえずその最悪の差別を止めるという大同連帯が必要で、うんうん、そこで実際に加害を止めるっていうことの連帯の中で、うん、マイノリティや被害や歴史を尊重するということを議論していくっていうことですね。うんはい、だから例えならば家、まあ、家を建建家を建建建てててるときに階のよう って言った時にみんなうんうんとか言うと反差別の世を取りましょうと、うん、でみんなでも屋根しか作ろうとしないよ誰もこう誰も足場を組もうとしないましてはその汚れるその土台を作ろうとしない、うんうん、そうじゃなくて土台をじゃあみんなで一緒に作りながらじゃあどういう風な屋根をデザインしましょうかとか見ましょうよってことですよね、うんうん、なるほどね立て付けばっかり気にしてるわけですから、ね、そうそうそうで、ね、そうするとそのマイノリティは実は語れなくなれますよということですね、うん、はいはいえっ、ー、とー すみません。もっとあの時間がたっぷりあればよかったんですけど、えー、そろそろ時間なんで、えー、告知を最後一つお願いしますああはいはいあん、えー、あこれ、ね、あの実はあの私この「まあ、あのレイスムとは何か」って本を書きまして、はい、この本をもとに、まあ、あの5回連続 の, その講座を、えー、フェミゼミさん、はい、あの主催で行うことになりまして6月14日フェミニズムのイベントですかね、うんあ えー、とそうですね。あのーまあ、若い世代 の, そのフェミニストがその、うんまあ、自主ゼミをやっていて当然ですけどセクシズムとレイステムというのは一体なので、はいはいはいまあ、インターセクショナルな、あのーまあ、フェミニズムある反レイステムをこう勉強するという講座で、はいまあ、あの私はあの講師として呼ばれましたので、はいまあ、なんていうのかなやっぱりあの先ほど結構大学教員いろいろ批判しちゃいましたけども本当にね、うん あのこんだけひどい状況になっているのにやっぱり大学研究者がどんどん発言しなきゃいけないし肝心なこと言わないっていうのは本当にこうあの論外だと思っていて私はまああの、うん、若手の研究者として、まあ、あのやっぱりいろいろ言わなきゃいけないと思っていて、まあ、この本書いているし本当にこうちゃんと勉強すれば勉強って。 その社会を変えることに役に立つ、うんうん、っていうことをこうやっぱり示したいと思うし、うんうんまあ、あの、うんうん、本に書ききれなかったことをまあこの本三百二十ページあって四百ページぐらいあったら結構削ったんですよね。うんうんまあ、そのことも含めてちょっとお話ししたいうん、うん。ちょっと 本, 本の表紙をもう一回あの聞くとこ会に出していきましょう。はいはい、これか、はい。これか。はい。はい。えー、チクマンですね。チクマンです。これが元になったあの、はい、影書房の日本型ヘイトスピーチとは何か。はい。まだ買ってない方はぜひ買い持っておきください。<笑> はいえー、ということで、えー、今日はもう、あのほぼ独演会でお疲れ様でございます。たたあ<笑>あ、あ い, いえ、飛んでます。なか、りやすかったです。かりやすかった。でも、これは本当にあの、この動画、今回のね、動画を一発あの見せればわかるようにあの作りたいんですっていうことで、今日お願いしてるんで、はい、本当にわかりやすい話になったと。いや、1時間の動画にまとまってる感じにそ う, です、ね、うまくできてまあ、やるからには、ちょっと神回を目指したいなと思って<笑>はい。<笑>はい えー、ということで、えー、今日は、ライン・四三ソさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。したはいえー、次回は、二月の十六日、あ、二月じゃないです。6 月,、ね、6月の十六日になります。はい次は生放送なんで。そうですね。はい、安田さんにやる方、手帳目安で大丈夫です。大丈夫です。毎週水曜日。<笑> 水曜日、はい、水曜日、はい、行きます、えー。6月16日水曜日に生放送で、はいえー、やりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、では、今日はこのところで終わりたいと思います。